平成29 24年6月24日今年度の阿蘇郡市中大連卓球競技が阿蘇市内の巻の阿蘇体育館で行われ阿蘇中学校男子卓球部が優勝しましまた大会には阿蘇市立阿蘇中学校一宮中学校阿蘇郡西原村立西原中学校 南小国町立南小国中学校の4チームが出場しリーグ戦方式で熱戦を繰り広げました。 第1試合の阿蘇中学校対一宮中学校戦では青と黄色のユニホーム阿蘇中学校が危なげなく勝利しその後も勝ち点を重ね優勝しました同じく24日には阿蘇郡市中大連卓球競技が阿蘇市内の巻の阿蘇体育館で行われ阿蘇中学校女子卓球部が優勝しました 大会には、阿蘇市立阿蘇中学校、一宮中学校、波野中学校、阿蘇郡西原村立西原中学校の4チームが出場し、リーグ戦方式で優勝を争いました。 第2試合の阿蘇中学校対一宮中学校戦ではピンクのユニフォーム、阿蘇中学校が着々と得点を重ね勝利しその後の試合も勝ち越し優勝しました。